私が天才だって気づくの遅いんじゃないの 私も慣れたのね、プリンセスフォームにね見てなさいよここからのあたしすごいからあたしの魔力にびっくりしたしょうがないわね仕方がないから自慢させてあげるわプリンセスフォームって空を飛べるのよねあんたには付き合ってもらうわよ秘密の特訓あんたみたいな底抜けのお人よし 私が守ってあげなきゃ誰が守ってくれるってのよありがたく思いなさいよねこの力で自分の居場所をううんみんなの居場所を守りたいわこんな風に思えるようになったのはあんたのおかげかもプリンセスフォームって心のつながりなのよねつまりあんたと私の心が深く は変えていけるのよねあんたがいてくれたらもうあたし怖いものなんてないわお願い力を貸してチェンジプリンセスファームこの力であんたと一緒にどんな限界だって超えてみせるわあたしはもう迷わないし諦めないあんたがくれたこの力でどこまでもあがき続けてやるわ 私の完璧な大魔法でどんなやつだってぶっ飛ばしちゃうんだからとっておきをお見舞いよ消アビスエンド